三重県津市からやってきましたあの強さこいハッピーアーアカイブです昨年大好評だったうなぎサンバを今年も踊らせていただきますそして真ん中に見えるのが三重県津市のゆるキャラのゴーちゃんです、あのー、日本一踊れるゆるキャラということでキレッキレで踊るのでよろしかったら皆さんそちらも注目してみてくださいよろしくお願いしますそれではうなぎサンバ 構えてうん。<笑><笑> みなみる ンツの「すもうまち」 いいただいただお客様にありがとうございました